飾らない天然な性格でお笑い芸人からも愛されている。天然なキャラクターの騎士は最高のポジションを手に入れつつあって、四角騎士の強み金プリは2018年にデビュー。メンバーは平野市耀長瀬角、高橋山、騎士、神宮寺雄太の5人ら。全員が単性なルックスで、ジャニーズの中でも王道アイドルとして絶大な人気を誇っている。 騎士はグループのリーダーで多彩な能力を持っている。ある芸能事務所関係者が語る。歌唱力、ダンスビジュアルに加えて21年のドラマナイトドクター富士テレビ系では心優しい新人医師役を熱演支援技力も評価されています。でも彼の強みは飾らない天然なところではないでしょうか。芸能事務所関係者。 四角平野にも劣らない天然ぶりンプリで、天然と言うと平野のイメージが強いが、騎士も負けていない。食レポで牛タンを食べた時にスライムみたいな感触です。ね、と感想を述べたりコンサートで1回席しかない会場で2階のみんなも元気からと聞くなどエピソードにはことかきません。しょう。彼のピュアな天然ぶりは、VS、魂、富士テレビ系。 で、共演しているアンタッチャブルの山崎弘成さんでさえ、ツッコミに迷ってしまうほど、スタッフからも、共演した芸人からも可愛がられていますよ。前で芸能事務所関係者、四角リーダーキャラ一生懸命ながら、見ている側が少し心配になるいい意味での、ポンコツ、ぶりが、たくさんの人に愛されているのだろう。 あるテレビ局関係者は、騎士は、あるポジションを確立しつつあると話す。みんなからいじられるリーダーキャラです。ジャニーズのリーダーは、中井正宏さんのように、みんなを引っ張っていくタイプもいますが、時代の城島茂さんや嵐の王の里志さんのように、ちょっと頼りないながらも愛される美味しいポジションなんです。 岸さんもダンスや歌、演技、バラエティと多彩なスキルはありつつ、どこか抜けているリーダーキャラが浸透しつつあります。テレビ局関係者。近く、リーダー不在が多かった。ここ数年、リーダーキャラは不足していたという。ニュースの小山慶一郎さん以降、リーダー不在のグループが多かったんです。 そんな中、騎士さんのようなタイプのリーダーが出てきたのは、金プリの知名度をさらに広げる武器になると思います。実際、最近の彼は、単発で出演したバラエティで十分すぎるくらい爪痕を残していますからね笑い。前でテレビ局関係者。騎士の、リーダー力、で、金プリはさらなる躍進を遂げいるかもしれない。取材文、シラビーハングシーアイルジューサイト総人。